臨海実習に参加してきました今回台湾国際大学院プログラムの活動の一環として行われた臨海実習に参加してきましたのでその時の様子をご報告いたします台湾の東北部の海岸沿いには生物採取にうってつけの長官隊が広がっています。 その中でもマガン長官隊と呼ばれるこの一帯は干潮時に生物採集にうってつけの塩だまりが現れます以前からこの長官隊には興味があったのですが今まで行く機会がありませんでしたしかしこの3月末に台湾国際大学院プログラムの教員と学生さんたちがこの場所で臨海実習を行うという話を聞き特別に参加させていただきました 私たちの臨海研究所のあるジャオシーからこの長官隊まで車でだいたい40分ほどかかります私は皆が到着する前に下見という形で先に現地にやってきてあちこち歩いてみました遠目には平らな感じに見えたのですが足元は非常にでこぼこしています滑りやすいのりもいっぱい生えているので歩くには注意が必要ですうっかり滑ると大けがをします このデコボコの原因はおそらく台湾の地質学的特徴によるものだと考えられます東側の地層が激しく傾斜しているのでこのような筋目のようなデコボコがいっぱいできているのでしょうこういうデコボコにできた塩だまりは生物たちの格好の住処になりますさて皆さん到着しました私も早速学生さんたちに混じって採取に参加しますこの一帯には塩だまり以外にも天石浜もありますので多様な生物が採取できると期待されます あいにくの曇り空でしたが非常に熱心な学生さんたちがサンプル瓶を持って採集に勤しみます実習に参加した教員の皆さんもそれぞれ目的に応じた生き物を集めますさて12時間ほど採集を行いましたここで皆が採取した生き物を集めて確認します今回の実習の趣旨に合う生き物だけを持ち帰りあとは元いた場所に返すことにします 教員の1人が海岸生物の生態学の専門ということもあり次々と種を同定して必要な生き物だけをより分けていきますさて作業の途中ですがあいにく雨模様になってきましたなので一足を先に私は臨海研究所に帰ることにします山が海に迫った台湾東北部の特徴的な海岸道路を注意しながらジャオシーに戻ります さてて我らが臨海研究所に帰ってきました採取された生物はこれからさまざまな実習に使われます今年から実習のための専用の実験室が使えるようになりましたのでここで分類や童貞を行います貝類や甲殻類の他にもヒトデなど極秘動物変形動物やユムシやホシムシの仲間などが採取されましたこれらの生の生き物を使って講義や解説も行われました この後さらに詳しい種の同定を行いましたしかしその筋のプロの方が見てもわからない生き物がいくつかいたということでしたこの台湾東北部の長官隊には思った以上の自分たちの知らない生き物が生息しているのだと考えられます心躍りまますねえ。ちょうど今回ののの臨海実実習習には DNA バーコーコディングの実習も組み込まれていたので、 形を見ても分からない生き物はその実習の材料として用いました教員の指導のもと DNA 抽出や抽出された DNA のクオリティチェックなどを学生さんたちが行います作業は夜まで続きますが皆が熱心に頑張っておりました多様な海岸生物と最新の技術を用いた今回の臨海実習 学生の皆さんにとって学びの多い機会になったと思いますそして私にとってもこの土地の生き物についてさらに知識を深めることができ良い経験をさせてもらいましたありがとうございましたはい今回の臨海実習教員の先生方の努力がありまして無事終了することができました皆様お疲れ様でした 今回私は少し横からこう見せてい た, いただいただけだったんですけれども今後同じような臨海実習が予定されておりますその時は何か面白い実験や実習を考えてですねやっていこうかと思いますのでご期待ください今回の動画が皆様のお役に立てば幸いですそれではまた<音楽>